ついて回復しよう<笑> This is it. に行くには霧を何とかしないとどこかに鳥居があるはずだ探すぞ電話の音 が持たない。引き返せ。 えっ 誰 これって。 カードフジヤマートでのお買い物なら100円ごとになんと 1.5 ポイント他のお店でのお買い物でもポイントがたまるお得なカードです今ならさらにお得なキャンペーン実施中カーは店頭のチラシまたはウェブでホッと一息頼りになりますフジヤマート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 買い物の待ち時間が一番辛いな悪かったね 長いするな死んじまうぞあの電話が鳴っているみたいだな 木狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろえああごめんなさいあなたじゃないわあなたの中の彼に言ってるのリンコかお互いくたばり損なったみたいだな相変わらず口が悪いな でも無事でよかったわ霧の発生源は戦国センタービルの奥にあるえ随分親切だなお世辞はいいわ急ぎなさい 食わねえな、リックのやつこっちが拍子抜けするぐらいだ親切なのがそんなにおかしいのかああおかしいぜ。 持たない引き返せ トイレがどうしたの公園のトイレにいつも人が入ってたあのトイレが空いていたらしかもずっとこの世のものとも思えない声がした何かあるかもしれないね悪霊かなトイレかよ気が進まねえ仕事だな すごく悔いを残したんだろうね、はあはあ、すみません、もう一つもらえませんかお前、どんだけ髪を使う気だよまあまあ、悔いがなくなるまで使ってもらおうよ 慌てずに食べな 次だうん《ありがとうございます》これでもう思い残すことはありませんあのままだったら死んでも死にきれないもんね気持ちはわかるよ最初に紙があるか確認しとけよ。 さあどうぞ感謝しろよ いまいましい奴らだぞ 借りるぞ いけますね、ということはお前も悔いはなくなったんじゃないか く、ま、やしくしてくれよ無駄遣いするなよ分かってるよ まだどこかにいるはずだ God.、Uh. 戻らなきゃあ、こんなもんか な状況じゃねえ